買い求めたサンヤソを豆鉢に植えたいと思います。豆バチ、はい。もう豆に入れちゃうんですね。時 は, は花が時は花がもう花芽が上がっちゃいました。これこれ。この真ん中ぷっくり膨れてるのがね花になるんですよ。すごい可愛い花なんですよ。ピンクの。ナイ 舞鶴草の白身って書いてあったんで、ちょっと初めてなんですけど、うんうん、普通はね、赤から黒っぽくなるんですよ、うん、黒ですね、なんだけど白身っていうので実がつくサイヤ草なんですけど、うん、これがね、ときわ花形ですねときわ花形ここもう咲きますよこれもバッツリいけますねこれもまあ盛り上がってるんで もっとちっちゃい鉢が欲しいな。もうちょっとちっちゃい方がいいのか。ちょっと派手かな、うん。しょうがない。うん？これやっぱりこんな感じで多肉の盛り上がり。ほうほうほう花形は多肉ではないんですが、まあ似たようなもの。これで十分咲きます。もうすでに花芽がついております。ただ増える時に。うん 飛び出しますからね。飛び出したらあの切るしかないんですちょっと大きめでこんな感じ。うんはい、ねダッチ、これは刺し目するんで後です、はい。これね、穴がねこう開いてるんで、はい、いらないんです。網が。<笑>誰の勝ちなの？穴がここに来るよ。こ の, のこ？ ね、穴開いてて楽ちんほんのからね豆鉢作る人こうい う, うにしてほしいしね<笑><笑>この隙間ありますからこう持ち上げてこっちから入れるでしょ、はい、これでつつつくもうほんのちょっとしか入らないですからね土<笑>でもちょっと持ち上げて葉っぱがね埋まんないようにこうやってこうやってね に入れます、はい、これでいったん苔をちょこっとは貼ることもあるかもしれないけどここに花があるんですよね花芽が見えますね。なんでこっち前っていうことになります ね, すね今年は。それだったら増えて来年ちょうどよくなるこれは原さんの使い勝手だな、ね。 普通はこのぐらい余裕うん普通はね、うん、普通はそうなんでしょうけどねただこの場合花芽がもうついちゃってるので、はい、今年も使えるんですよ、うん、展示会にねだからギリギリで押さえとけば違和感なくやっぱ空間があると持ち込んだって感じになんないじゃないですか、うん、なんでねギリギリで植えてみましたこっちはまだね花もあるんですがもうちょっと先なんですよ咲く時期がちょっとずれますね これが花芽ですね、はい、こっちのは花ないですわかりますなんとなく少し膨らんでる、うん、プチってこんだけ余裕があればね育てるのも楽だしこのこの草すごい丈夫なんでまあ丈夫そうな感じがしますね肉系っていうか多肉ではないんですけどねそうなんですよでさっきね子供がこうやって増えるからこうやって、はい、今度春になるとこうなります、うん、ランナーがね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 浅い鉢こ れ, これだとち ょ, ちょっとねあのかっこは良いんですけど抜けちゃうんですよ、うん、あの針金で止められないからあルミ線で、うん、ある程度安全を期して枯れちゃうの嫌な人のの鉢にに刺刺しますす困ったことにこと花がついてるんですよだからこぼれて咲くっていう植え方もあるんですよねこぼれて咲く、うん、今切っちゃいましたけど、はい、切らないでこうこぼしといて例えばこれからこういう状態 帯で咲かせるほうほう自然の形で、これで花が咲くんです。これ花芽なんですよ。だからわざわざ切らないで、こういう風にやって、うん、咲かしてもその自然な形ではあるわけで、うん、普通そうやって増えるんだから、うん、そうすると雰囲気がまたガラッと変わって、うん、水盤の上なりジータの上にね。花がこう落っこちて咲いてるっていう、はいはい、そ飾り方もできる。できますね。山、う、野、ん、草の人はみんなそういう風にやります。うん 最悪の展示会で見るとあの自然の形を残すのであんまりそうにしないでこうやってこぼしてぱッと咲かしますよ、はい。まあそれがねこれは増やし方の話なんで、はい、しょうがないからやりますねこっちでね。で大体こんな感じで刺し目刺し目の用土を作っといたらこれをまあ刺すだけですからあれ うん、これこれをこれを刺す。そこ根じゃないのかそれ。うん、茎。ゆ<笑>ってこ。これでいいんですよ。猫持って刺すみたいな。うん、そう。猫も少し出てるのもあるね。猫なんか刺刺しちゃえば入っちゃいますよ。サ野草は。これ濡らした方がいいんだ。一回濡らします、はい。濡らした方が楽なんです。これ一回濡らしといて、それからこれをビュってやって、ビュッてっ て, ビュッてやって、ほら。<笑> 入っちゃうじゃないですかっとね、はい。それで、これねこれも、この辺でね。困っちゃうよね、これね花芽ついちゃってんでね挿し芽が咲く状態になっちゃったんですよ、はい、ブスブスって梅こぎだってなって、うんうんはい、あもう一回水でね、こうやってゆすると中までね、こう入るので これでもう咲くんです困ってますねそう言ってね。ここに花芽がみんな入っちゃってるのだからさっき言ったみたいにぶら下げといてやった方が正解だったかもしれないね今年はねそうしたらすごい素敵な展示ができたと思います残念でしたねでこれは根っこがあるんですよこっちはほらあるのでこうやってこれはこれで 釣りってこなっちが違う種類だもんねでもこれ合うと思うねすごくうこの鉢の色が合うこっちらはもう完全に根っこがあるので、はい、そのまんま<笑>根っこが出るのにそうだよね1、1週間じゃ無理だな1ヶ月あれば根が、ね、出ますか出ますこういうのはすぐ出ますから 根っこを引っ掛けるようななんとなくっていう感じで、うんうん、別にそんなにどこに引っ掛けるとかそういうあれはないんですよちょっと引っかかってるだけでもう全然抜けなくなりますからでそれでこう直して持ち上げ気味にします三円の植え替えするタイミングってやっぱ株分けのタイミングとか、うん、ですねやっぱりね何年ぐらい大丈夫なんですかね同じあのー。 種類によよって全然違うんで す, よ、まあそうですよね、真ん中から増えていくタイプと鉢、うん、にぶち当たって上がってくるタイプがある、うん、そうすると真ん中なくなって周りになっちゃうんですよあでそこで花が咲いちゃうからあります、ねうん、そういうタイプのものは、まあ、毎年やるやつもあ る, ある、うん、日本サクラソウが全部鉢に寄っちゃうんですよ1年で鉢、はいはい、の鉢にねだからこういうふうに入ってきちゃう、ねうん、うん周りだけね、でなんかないんですよな、はい、うん、だから。 そういういのはもう1回あの抜いてで真ん中に寄せ直す、うんうん、じゃないとおかしなことになります。庭だったらねそのままほっといてもどんどん増えていきますけど、うん、鉢だとねそれだと毎年になるしうんと真ん中から増えるやつはね3年にいっぺんぐらいでもあの余裕がある場合は大丈夫。でこういういうにきっっちちり植えちゃった場合は 溢れてきますから、二年に一回はやらないと、うん、あの弱りますね。土がなくなっちゃってね。一番ほらあの持ち込んでかっこよくなるのはあのよく使うさ小金子だとかああいうシラ類は持ち込んでも全然問題ないですよね。はいはい、なんか古いのありますよね。うん、古いのね。でたまにあの周りだけ根っこ切って土足してやって肥料やってればそのまんまずっと大丈夫。丈夫これで。 ワンポットですよね。ワンポット分。ワンポット分でこれ。こっちが刺身。でこれが根っこのあるやつ。はい、これか、これね。これが、こうなると。6 0円です鉢、ね<笑>ね、の方が高いですね、やっぱり。うん、<笑>そうですね、中身より鉢です ね, ね。うん。でもしょうがないですね。酸素は増えちゃうから、うどうしてもね。舞鶴荘。 舞鶴ウっていうのは2種類、うん、葉っぱの大きさがありまして、はい、このくらいになるの葉っぱがね普通の舞鶴ウこれはねうーんと尾瀬とかに生えてるこの ち, ちょっとうーんと上の方行けば生えてる高山植物とかにね、うん、で, でもこのヒメ舞鶴藻小マイズルっていうのは葉っぱがちょうどこのくらいちっちゃいんですよ丸いれを 増え方はもう根っこの先からこうやって増えていくんですね全部つながってんですこういう増え方をする植物がすごく多い足も全部そうですよ ね,、うん、ね根でつながってますよね、うん、はいこうやって出します引っ張ってて途中で切れてもいいから出しますこれは数いっぱい作れるやつですねそうなんですけど<笑>葉っぱが出てからやろうとすると葉っぱが取れちゃうので、うん、できるだけもうあと1週間早く 1週間早く、うん、そうするとこんなに葉っぱが伸びてないんですよ。ありやすいんです。ねほらこれこれね こ, うこんなくらいでいっとこうかこうやって巻いて巻いて巻いてこうですよこうで今横になろうが何しようがいいんです、うん、上に出たらまっすぐ立ちますからねこういう状態ねそうそ う, そうちょっと ね, うね、うん、それで面倒くさいんですけどね縛っちゃおうか。 根っこをこうやってここから出すと。なるほどはい。切っても大丈夫ですよ。これほら、うん、ここら辺ねないでしょ。はい、ね芽が、はい、こ, のこの辺で切っちゃって。うん、でこれはこれでこのこれでね縛っちゃう。<笑>だいたい下から上にこう出しとけばひたすら根っこをまとめるしかない。はい、白びだから花白なんですよ。 だから白い鉢だと、全然引き立たないで、今度は派手な方がいいんですよ。んなんかすごいちっちゃいの入れるのかと思ってたんですけど。うん、これ割と広いですこれで。これ一、ね、個入れるわけじゃない。あのね、一個だと、すごく寂しい。ああ、そうなんだ。葉っぱ一枚しか出ないんです。こ れ, これね、葉っぱ一枚なんですよ。葉っぱ一枚、葉っぱ一枚。そう。だけなっちゃうだ。だから、こうやってね、寄せてくるんです。う, うわ、面白い。だから、これで十分ですよ。 いや赤にしよっか。これじゃあ大きいなと思って。はい、もうちょっと浅い方がいいかなと思って。こうやっ て, うやってこうやってでここでラウヤでくるっと巻いちゃう、はいはい。今度増えるのも根っこの先からこう出るんで根っこがまとまってますからね。うん、一緒だってと笹はそんなねまとめたりはしなかったですね。うんさは自然に増えるのを待ってるから。うん、かだからこれを場合はやっぱり山野草なんで。うん 持ち込むというよりはこ う, こういうふうにぐちゃぐちゃに目の向きがなってても太陽の方に全部向きますから上向きますから大丈夫です。最初は寝、ね、っ転がっててもねちょっとこう縛って取れなくしちゃてねでこの辺からも出てますけどねこれも大丈夫です。気にならならいから それがこういう状態で中にぐちゃって入るんですよで今白いのと青いのとあるじゃないですか、はい、この白いのも日が当たるとすぐ緑に変わりますこれは土の中の下の方に生えてたこの辺に根っこがあってここら辺に生えてたやつなんで、うん、あのー、白いだけで十分目が大きいのでこれは大丈夫目が小さいのは花芽がないですねやっぱりね目が太いやつというわけで白花で白身なので赤で 赤で植えますこんだけ芽があると多分葉っぱが出た時鉢、うん、からこぼれるぐらいできます、ねはい、そうするとやっぱ花が4月の今年早いか半ばかな普通は5月の連休頃咲くんですけどわ、うん、かんないですよね別にね、春が長かったり空きがないなんつってねそ う, そうなんですよ で、この時も抜けないように。今度ラファイヤ入ってるんで楽なんですよ。うん、ラファイア引っ掛け根っこ引っ掛けというよりラファイヤにこう引っ掛けるように。ギュッと押さえられますからね。抜けないようにぎゅっと引っ張って。いく、うん、これが後でどうなるかっていうのが、うん、まあ次回のお楽しみ、うん。<笑>お楽しみでしょうね。これね、ここまで伸びる前にやんなくてはいけません。うん ちょっと遅かったり、忙しかったりもできなかったりねちょっと山にしておきましょうか寒そうだからはい、水やります今だけ飛び出て、あと中に隠れてるのもありますよ多分8枚出ると多分8、土は見えなくなりますよねで下から上がってくるから 大野さんで別に売ってるわけじゃないじゃないですかこの数だったらそんなに商品として増やしてから売るみたいな感じなんですか今回は買おうと思ったらなかっただけで、うん、普段はこれだったらワンケースこれだったらワンケースってってなかったん<笑>で す, だからですんいつも車1台分買うんですなるほどでこれをバーって分けたから作っていって、うん、ポットでも販売するし あの半分は分けといてであとあの残りはあの 種, 木、うんうん、種木にしといてあの研究するどうやったら増えるかどうかどそういうのをやりますからあこんなな立派なこれアップでとってありますけどね、うん、あ、白い花うん、白い花で葉っぱがこういうこれでこれで1枚だから<笑>これがだからここをこう密集するわけですよこれからただ花がね 全部つくとは限らない。これは、これだけ日向た。うーんと、これは日向、これが日向。これがね、半日陰になるけど、うん、春は日向なの。5月ぐらいに、ちょう ど, ど、<笑>雑木林の中に、自生してますので、はいはい。あの、欅とかさ、小柄の葉っぱが、うんうん、あが、あの、生えてくると、日陰になるじゃないですか。なるほど。それが、あの、5月の連休だともう日陰。ああ、なるほど。今だけ、よく日に当たって。 このこの破れガスはねこれはね日向ですこれも日向でこれが日陰。前鶴草はまあ日陰と言っても今の時期はよく日に当てないと間延びしますから、うん、これと同じでえっ、ー、とだいたい四月の終わりになったらちょっと日陰ということですね。うん、まあ春先はどんな植物でも同じです。はい、というわけで、はいえー、今日はサイアンソの植え替え。 ですかね。そうですね。うん、教えていただきますき場所。植え替えの仕方、増やし方。まあ、増やし方はね、あのまあ、小さく作り込んで来年どうなるかっていうのも、うん、ぜひぜひやって試してみてください。うんうん、基本的に三やそうは買ったら調べて植え替え。あのー、売ってる人に聞くのがいいんですけど、うん、意外と知りません。 <笑>売ってる人 な, なぜかというと自分で育ててるのを売ってるんじゃないんです。草野草のお店というのは仕入れが多いので、全国から そ, その一つのものをいっぱい皆さん育てるんですよ、うん。そしてそれを全国に発送しちゃうんですね。うん、そうするとあの卸で買ってきた業者さんは全国の草野草を扱ってますが実際に。 育てたかっていうと、そうでもなくて、うんうん、えっ、ー、と、知らない人と知ってる人が落差が激しくて。うん、聞いてわかんなかったら、自分でインターネットで調べましょう。なるほど。あと、植物図鑑もあるしる、うん、楽しいですよ。いろいろ、うん、面白い。こんだけ数多いっていうのもあるのかもな、ね。 分自分が育てられないほど。うそうです、ね。大体普通に道歩いてても、雑草のように生えてる草でも、名前もあって花も咲きますからそうですよね。それも、あの持ち込んで、ちゃんと育てると立派な山野草。です、うん、ね。その辺で取ってきてもいいですし、お庭とかでももしかしたらし。そうですね。あと種をね、あの野原で種を持ってき て, いて、ね、ないでね。自家取りできないからね。うん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。